えー、山中です。春ですまああのー、一時期一緒にバンドをやってたんですがまあすごい優しくてあとなんかまあ度胸があるというか、まあ、筋がすごい通ってる人なので結構こう。 まあ、バンドの中でも、道を大きい意味で示してくれるような感じの人ですね。はい、こういう感じで、音楽的な関わりももちろんやりたいんですけど、そうですね、まあ、普通に友達なんで、のびったりできたらいいなっていう感じですエースが第一です。 ステージではすごい表現者っていいますか、うん、面白い人ですね、やっぱり。あの付き合いは、マ、ま、キ、あ、日のノ・マリーズのセカンドアルバムの渋谷・東海道のライブからありますけれども、えー、もう18年ですかね、8年ぐらい経ちますけど、飽きないですね、飽きない人です。何<笑>かこう彼が思いついつたと まあ、表現の一部になれればいいなっていうのはすごい思ってまして、えー、とてもライブをした後とかは、あの楽しあの満足感がすごいありますので、なんか今後もう彼の役 に, 役に立つ時はちょっとあれですけどね、えー、何か力になれればなと、まあ、具体的にはごめんなさい、<笑>何もないですけど、あとはお酒をまた楽しく飲めればなと思ってます。